こんにちは。Blender で3次元地図の作成を行ってみたいと思います。Blender の画面です。Blender は3次元のソフトウェアです。このような3次元のオブジェクトなどをいろいろ編集したり、あるいは簡単な操作で 色付けを行っていったり、そういうことができるソフトウェアです。ここに出てますような三次元ソフトウェア、ブレンダーを使って、三次元地図を作っていきたいと思います。このような三次元地図を作ってみようと思います。 こここには福福山山駅、福山城などがあります。この3次元地図は立体になっており地形あるいは建物など3次元の表現ができています今見ていただいたように3次元の地図というのは地形建物などの実世界の様子を再現したものですこれは、 実世界のシミュレーションに役に立ちます。例えば、リモートでの観光体験、交差点で見通しが良いのか悪いのかを事前に現地に行かずに確認する、日当たりを確認する、自然現象、例えば洪水などを3次元地図の上で再現する、アニメーションを作るなど、様々な用途が考えられます。さて、 三次元地図を作るときに参考となる地図を使っていくんですけれども地図のデータは著作権があります。例えば Google Earth などこれすでにもう三次元になってるんでそのまま使えばいいんじゃないかと思うでしょうけれどもちょっと待ってください。Google Earth は閲覧可能ですが加工や再配布は禁止だと思っていた方がいいです。 ですので、これは使わないことにします。オープンな世界地図である、オープンストリートマップをダウンロードし、3次元地図を作っていきたいと思います。では、今から作り方を見ていただきます。簡単に作ることができますので、どうかこのビデオを最後までご覧いただきまして、オープンストリートマップのデータをブレンダーを使ってダウンロードし、3次元地図を作ると。 いうところを見てください。Blender の画面です。Blender で Blender JIS という機能を使います。Blender JIS は標準機能ではなく拡張機能です。拡張機能ですのでインストールする必要があるんですけれども、このビデオでは Blender JIS のインストール法については説明しないことにします。インストール済みだとします。 JIS をクリック、ウェブジオデータを選び、ベースマップをまず選びます。OK をクリック。すると世界地図が出ますが、これは今からダウンロードしたい場所を選ぶというものです。マウス操作で動かすことができますし、キーボードの G キーを使い、検索窓を出すことができます。では、えー、場所を選んでいきたいと思います。 選んでみましたではダウンロードします。ここではダウンロードすることをエクスポートというふうに言いたいと思います。エクスポートするためにキーボードの E キーで操作します。キーボードの E キーでダウンロードされこのように画面が変わりました。ダウンロードした結果は一つの平面のオブジェクトになっています。では次に JIS。 ウェブジオデータ、ゲッ get ベーションで地図の地表のデコボコの具合つまり標高のデータをダウンロードしていきたいと思います。OK をクリックダウンロードが終わると先ほどのデータに 標高、つまり地形の凸凹の様子のデータが追加されたということがわかります。今地形についての標高データを取り込むところは終わったんですが続いて j i s w e b オデータゲット g e t o s m と操作し建物 道路などの情報を取り込んでいきたいと思います。シフトキーを押しながらデータの種類を選びます。シフトキーを押しながらクリックで種類を選びました。次にエレベーションフロームオブジェクトをチェックします。これはこのオブジェクトを取り込んだ後標高に合わせて高さ、 建物を置く場所の高さを調整するかというもので、これはチェックしておいた方がいいと思います。OK をクリックし、ダウンロードが終わるのを待ちます。ダウンロードが終わりました。このように、建物のデータが取り込まれました。OpenStreetMap では、すべての建物が整備されているわけではないんですが、 このような、えー、主要な建物などが、えー、取り込むことができますので便利です。以上、ブレンダーを使い3次元地図を作りました。ブレンダーの標準機能ではなく拡張機能としてブレンダー OSM というものも使っているということを補足しておきます。ブレンダーは 三次元コンピュータグライフィックスのソフトウェアです。三次元データの編集、レンダリングの機能があります。そして、ここでは説明しませんでしたが、三次元データをエクスポートし、他のソフト、Unity や Unreal Engine などに取り込むこともできます。最後に手順をおさらいしておきます。まず、ベースマップを使い、航空写真を取り込みました。 次に地形、標高のデータを取り込みました。最後に道路や川や建物のデータを取り込みました。これらはマウスやキーボードの操作で行いました。以上です。3次元地図の制作について実演を交え説明しました。どうもありがとうございます。